遠征の遠征やボランティア活動など多方面に活躍中海外遠征も多く東京うさこを世界に発信していきますというコメントをいただいておりますチームを代表して星京子さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います星さん意気込みをお願いしますはい、えー、それでは改めまして原宿おもたさんと元気祭りの皆さんこんにちは えー、この東京の豊島区池袋からやってまいりました東京よさこい池袋ヴィーナスでーす<笑>というふうに笑いが出なかったですねヴィーナスの皆さんなんですがあのご覧いただいているようにですねあの女性が中心の社会人チームでございます この社会人チームさまざまな仕事を持っていてもちろん会社の OL とかそれから今は商店会の弥生さんがいたり剣不動さんがいたりお医者さんがいたりセラピストがいたりということでいろんな女性たちが。 えー、多色な、えー、このメンバーで集っております本当にあの女性の強さしなやかさこのよさこいで元気いっぱいこのエネルギーをですねぜひ皆さんと分かち合っていただきたいと思います、えー、と私たちの活動本当に幅広くてですねあの東京よさこい皆さんご存知の方もいらっしゃいますが10月には、えー、袋まつりということで豊島区池袋、えー、豊島区全域にわたってのこの東京よさこいコンテストを実施しております ぜひ、また10月の第2日でございますが、多くの皆さんにご参加いただいて、このよさこいをぜひ皆さんにこの元気を分け与えていただければと思います。で私たちも今日は久しぶりの演舞でございます、えー。昨日から本当に夜通し練習をしてまいりました。少々間違っておりますが、元気いっぱい踊らせていただきますので、えー、皆さんのご声援をどうぞよろしくお願いいたします。初出場でございます。ありがとうございます。 皆さんこんにちは豊島区池袋からまいりました池袋ビーナスです初出場です笑顔いっぱい元気いっぱい踊りますのでどうぞよろしくお願いいたしま す, します池袋ビーナス構え you 準備の間、簡単にチーム PR をご紹介します。チーム結成21年、変わらずメンバーで踊り続け、平均年齢は上がるばかりですが、パワフル史上、最もパワフルな作品に仕上がりました。4分間、パワフルらしく舞い踊りますというコメントをいただいております。チームを代表して磯部彩さんに、今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。 磯部さん、意気込みをお願いします、えー、皆さんこんにちは神奈川県海老名市から参りましたパワフルと申します、えー、この度は「原宿スーパーヨトにご開催誠におめでとうございます、えー、毎年えこの気持ちを持ってステージに立たせてもらっていますが、えー、今年は特に「おめでとうございます」にプラスしてやはり開催してくださりありがとうございますという気持ちがメンバー一同とても強いです えー、私たちが、えー、このステージで、あとそちらのストリートで踊っているこの時間が、えー、ただの踊り子の、えー、自己満足で終わらぬように見ている皆さん、暑い中、ご覧いただきありがとうございます、見ている皆さんにも楽しい4分間を過ごしていただけるように、私たちも精一杯頑張りたいと思いままます。す。よろししししくおお願願いいいいたた。ありがとうございましたそれでは準備をお願いします。 メガロスレンは野村不動産ライフスポーツが運営するスポーツクラブメガロスのゲストとキャストで構成されたチームです楽しんで体を動かすことが健康の秘訣です我々の楽しんでいる姿をぜひご覧くださいというコメントをいただいておりますチームを代表して、 菅原大輔さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います菅原さん意気込みをお願いします、はい、はい。皆さんこんにちはメガロス年ですどうぞよろしくお願いします我々はですね、スポーツクラブメガロスというところのゲストとキャスト、えー、お客さんと普段コーチとして接しているメンバーで構成されています、えー、普段から運動していますので健康そのものです ちょっとお酒飲みすぎてる人もいるかもしれませんけど、えー、元気にえやらせていただいております背中には「美しく強く」という文字が書かれております我々の踊りの美しさそして力強さをぜひ注目して見ていただければと思っておりますそして私のメイク、えー、演武には全く関係がございません 特に注目しなくて、えー、いいかと思いますので、流してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは準備をお願いします。<笑>さあ、行きましょう。踊り子、元気はいいかん冷て 2022年夏野村不動産ライフスポーツがお送りするよさこいメガロスレ我々は今日日本全国より集まってきました我々は日々3年を重ね強い絆で結ばれています我々はこれからも